<音>では、銀山銀山です。 新幹線御嶽方面、広尾線御流のお客様、7時34分発、広尾線に行き、小牧平ドリホーム小牧線御流の様、7時27分発、平安通り、京都に帰ってください。犬山の自由は犬山龍で見 新型の日ももいいです急行になりまし訳ございません。